「傷つかないための気づかないふりばかりだ」「信じることは悲しいこと」 ないなら。 こんにちゃこんにちゃこんにちゃ太郎です、はい、ということで一番最新の動画でワセリンパックをしてクレンジングで落とすとすごい取れるみたいなやったじゃないですかあのあれをね1週間続けようと思ったんですよちょっとその経過途中報告だけちょっとご覧くださいはい巡り会えた奇跡は70億分の そして君を好きになった奇跡はいということでこのように見ていただいたんですけどワセリンパック1週間やろうと思ったんですけど3日で終了してしまいましたまあねなんで3日 で終了したのかっていうと、まあ、ちょっとね見ていただくと分かるんですけどそ の, 鼻周りのニキビの量が尋常じゃなくでできたんですよ分かんないけど理由は多分生活リズムはそれまでとほとんど変わんなかったし寝る時間とかもご飯の量とかも全然特にいつも変わらずいつもと変わらず食ってたんだけど急にねそのワセリンパックをやり出してから鼻周りのニキビの量が尋常じゃなくなって。 や っ, ぱやっぱ人に合う合わないはあるんだろうけどちょっ と, 俺 は, と俺は極端に合わなかったねわかんないワセリンのせいなのかオリーブオイルのクレンジングのせいなのかわかんないけどとりあえずもうとりあえず1週間やろうと思ったけどやめましたはいメンヘラみたいメンヘラみたいなこ こ, こことこことこことあとこの上とこの辺に一気にできてまあねその、まあ、他の部分はねほぼ後で 新しいニキビっていうのはできてないんだけど鼻にねいきなりめっちゃできて確実にワセリンパックのせいやと思ってマジマジワセリンパックうざーっと思ってその気持ちをね乗せて「ブルーベリーナイツ」を歌いましたで、ね、なんでねやっぱワセリンって肌に悪いんかな分からんけどワセリンあの、ワセリンを使って何でニキビがで き, るできるのかっていうちょっと調べてみたんですけどまずワセリンをワセリンを使う場合状況と肌にもよるんですけど ワセリンってそもそも油分じゃないですか油分でその肌の水分を保湿してくれる能力があるんですけどあのニキビが乾燥の原因ではなく別の原因が主の場合とかワセリンは乾燥を防ぐ時に使うのはいいんですけど別の原因でニキビができているっていう場合とそれにあとあのアクネ菌が繁殖して炎症を起こしているような場合アクネ菌がいっぱいあるところにその上からかぶせちゃったらもうどんどんどんどん ニキビができてしまう、アクネ菌がうわーって暴れまくってニキビができてしまうって状況になるのでそういう場合にダメなんだと思います多分ね自分はこっちかな一応ね洗顔とかした後にやったんだけどアクネ菌がいる状態の上にワセリンをやってしまったから荒れたのかなそもそもねアクネ菌が多い肌なのでできやすい肌なのでやっぱり自分はワセリンとか合わなかったのかなって思いますでなんかやっぱり一般的にワセリンを塗ることはおすすめです ニキビの専門家的に一般的にニキビにワセリン は, あ, れはあまりおすすめはできないそうなのであの毛穴の黒ずみを落とす部分には、まあ、有効的かもしれませんけれども、まあ、ニキビがある方はニキビができやすい方は絶対やんない方がいいと思います、はいまあ、ワセリンを使って毛穴が落ちるって記事 も, も賛否両論ありまして ワセリン聞いて治ったっていう人もいれば全然治んないむしろ悪化したっていう人もいるのでやっぱ個人差はめちゃくちゃあると思うんですけど、まあ、やっぱりこういうのも込み込みで病院に行くのがいいと思いますやってみないと分かんないからね実際にやってみて悪化するか良くなるか分かんないからぜひちょっと気になった方はやってみてはいかがでしょうかただねニキビができやすい方は絶対に真似しないでくださいはい太郎でしたじ ゃ,、ね、じゃあ今の気持ちを即興で歌いたいと思います ニキビ。できたよ。ニキビ。腹にできた。辛い。すごく痛い。ニキビ。腹にできた。誰かを信じて。ワセリンパーク。や、手は見たけど。 ニキビできた「もうやだニキビもうやだニキビなんでこんなにできるの」「もうやだニキビもうやだニキビなんでこんなにできるの」ありがとうございました。<笑>僕の Ready?